すぐはしゃれおしゃめガールフィーダーパワードラゴンボールせいいいるのかなマジンブルーいいないのかな は は, はじめまして。 お前どんなお菓子になって食われたいか い, い, いやいやいやいやち ょ, ちょっと お, お待ちくださいわ、まあ、私は家来になりに来たんですよお前俺の家来になりたいのかええー、それはもちろん魔人ブー様に素敵なプレゼントがあるんですよほら 高級チョコレートですよ。どうぞ。チョコか。高級ってなんだ。とっても値段がお高くて美味しいってことですよ。うん。ドキドキ。チョコレート分け食べた。食べたぞ、バカ米。 そのチョコには猛毒がたっぷり入っているんだうまいなぁ人間のチョコよりうまいぞ、うんうんうん、そう、そうすかお前面白いやつだなけらいにしてやるえ ど, どうもありがとうございます、えー、いい気になるだよこのデブ 今に覚えてるロギッタギタにぶっ飛ばしてやるぜこうしてマジンブーのご機嫌を取りつつ命を狙っては失敗を繰り返すマジンブーとミスターサタンとの奇妙な生活が始まる、oh oh、<笑>それから数日後おお借りなさいませま まだ食事を作っている途中でしてどどうしたんですかその犬こいつビビらない逃げないのだなんでか聞いても言葉がわからないお前わかるかああ言葉はわかりませんけどそいつ足を怪我してるみたいじゃないですかそれで逃げないんですよ えなんだそうか怪我を治してやるからビビって逃げろあそれ逃げろうんなんだこいつ逃げない怪我治ったのにあははそいつ喜んでるんですよ助けてもらったからブーさん気に入られちゃったんですよこいつ 好きなのか俺のことそうですよ好き好きうーんお前と一緒だお前も俺が好きえあ、ええそ、そうですうん。<笑>ちょっと嬉しい うれしそうだなこいつああ…あの魔人ブー様ひひとつお聞きしてもいいですかななんで人間を殺したり家を壊したりするんですかそうやって遊ぶって言ってたビビディもバビディもだ誰でしたっけそれ 俺を作った嫌な奴たちそ、そんな嫌な奴の言ったことを聞いちゃいけませんよだ、だ、だめですよやっぱし殺したり壊したりしちゃお前はやっちゃいけないと思うかえ、え、えー、まあじゃあやめたえ、も, もう ドコモコさん d a うん。t wurde ihr Wett g e r e t t e ド von Mister Satan <suss> schon wieder. j e うん。t kommen die beiden. この辺りですマジンブーの家がなんだびくついているのかどうってことないって言ってるだろう第一、強盗に殺人に散々暴れ回ってきた後だろうなそそれはそうですが相手はマジンですしいいか世界中の人間がブーに殺されてるんだ 俺たちがやった殺しもブーがやったと思うさ。とう。あ、と、っとおと、行くぞ、ah, Gott, がマンブーとき、ね、お <hums> いが、おいが、おいが、おいが、おいが、おいが、おいが、おいが、おいるおですおねふおそんおいが、おいが、おいが、おとめおぶっおしておるさおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお Ich glaube, wenn ihr einen Retter der Welt tötet, seid ihr als andere als Helden für die Menschheit. Ihr konntet i r den nicht treffen.、Äh. Ich fäll grad e auf, es kommt gar nicht zum Kampf zwischen Gotenks und b o はくしろーは、はい、<笑>ななんなんだ魔人ブーの強い怒りによってうちに持っていた邪悪な部分が大きく膨れ上がりもう一人の魔人ブーとなって飛び出した。 ジュンシアクノマジンブート、ミジャキナマブーニー、ワカレティスマのデアル。Ganz s ブー t a t i o n Irgendwie so w i c h s i n d gemacht, die Situation hier. a l So w i e d e r z u jetzt Kommt die beste Version von Majin Bo Super Bo? He, a, a, a. フュージョンのシヨンはオズメトナタナカ。ピコト、v i e l l e i ど h t bittet er einfach nur レイなんてことだ は変化してしまったぞ。バカな地球人のせいで。純粋なアクトなり。体もより戦闘向きなものとなモて。ノティー。シマトダック、コンドマジンブー、ウェタチューキューミツケラー。Voll bedrohlicher Moment in der Serie. Er mich、fragt. はい。出せ。えっ。出せ。ど、どせ。一体。何を出せと言うのか。俺と戦う奴出せ。戦うと約束したぞ。ここにいるはずだ。大きなパワーここにあることを分かった。 確かにここにいる。だが今は眠っているんだ。お前との戦いに備えたな。起こうせ俺待、ま、つの嫌いクソ、火が燃えん。ドラゴンボールで必ず生き返らせる。残った人間たちよ。すまんが、時間稼ぎをさせてくれ。そ、そうだ お前は地球人を皆殺しにするって言ってたじゃないかまだ地球上にはずいぶん生き残っているぞ戦うのはそのあとでもいいじゃないか<笑><笑>、うんうっ Nein, nein, noch weiterer bedrohlicher Moment in der Serie. Ich glaube, wo hat keinen Bock mehr zu warten? k i n k u r i s s t a t t わわかった。だが今、その選手は寝ている。ただ、いやだ<笑>ミスターサタンの子て、も待って、ほしいと言って、いるぞ。い似ている、さて、さて、さて、さて、さて、いて、さて、て、て、 よし、待ってや。でもちょっとだけだ。トランクスと五点を叩き起こして、精神と時の部屋へ連れていけ。ベワラス。<laughs> わずかな時間でも、あそこなら数日分は修行できる。あ、あ。わかった。 Story geht schon wieder sehr schnell voran. Einige Sachen natürlich wieder hier so abgeändert wurden, verkürzt und so. Aber was soll's? Guten Tag, ich ja, so kann ich, ich stehe zu Tokino, ja, nicht nur der. ここだ。だらだら歩きやがってなんとか時間を稼いだが、外の一分が中では六時間になる。一週間は信用できたはずだ。だ頼むぞ。じゃじゃじゃ。ジャン。待っていたぜ。マジンバ。うん。あれか。 そうだた、たな奇跡を起こってくれ行くぞオッケービュージャン、はあ フュージョンのアトレモスパーサイアるのかンス。e r Kampf b e g i n i von erster will 60 70 egal wir sind f u n k t i o n i e r t das geht schon der angriff sehr gut ich habe sehr wenig kiel sich gerade d i a k e n h a b nicht so funktioniert dann versuchen wir mal unseren kringel und dann den ja f r e u n d i c h so wegen super boots kämpfen erstmal lieblingsform von magie buch genauso wie es irgendwie weil sie nicht superbu wird immer irgendwie vernachlässigt in irgendwie allen wenn man feiert das ist ja nicht mal ein kämpfer von allen formen von b u in der serie ist ja auch nicht mehr in irgendeiner weise vorhanden ja irgendwie kriegt i m m e r super bogen wie am wenigsten liebe finde ich da d r ein geweck t da f i s t hat na、ja、gut die w u n d e aktiviert a b sehr gut hat den sogar erledigt mein gott die haben voll viel schaden gemacht k e i c h a u i l e n b w i l s e t k e i n f a n v o n s c h a u s p i e l e r a i o、oh. n e i 俺の好きなおオカシオこ i b t s やね。コななんで、黙ってそういうことすんのとっておきのすっごい技があったのにおお前、もう限界だって言うようなことを言ってたじゃないか。あれは軽いジョークさ。かわいい、嘘ってやつだよ。 Na, jetzt zusammen. Das ist sehr dramatisch. <lacht> シンジャーンとてもないキヨチカルジギニャ Zu doharahet dichter Karatscho. Nun, ich mit. Ja, war schon so viel passiert.、Ne? Ganz schön viel Story vergangen bisher. Ja... Wenn man gerne einen Schnitt machen, wenn es geht. <lacht> じゃじゃん<笑> leute beschweren s i e bei kel und k a u l i f a r t super er kommt einfach mit super zeichen 3 um ecke Müsste ja draußen gar keine Zeit irgendwie vergangen sein, dass i t a l so ein riesiges Plot e hier in Dragon Ball Z. はい。 Ich habe sorgfältig, man immer noch weiter. Warum eine Pause zwischendurch? Aber ich bin immer noch angeschlagen. Schon wieder c h a r l e mit der Runde.、Nee, das hat zweite Intro w e g o t Power. Leben ich die ganze Zeit hier, no, nein, nicht so gut wie geht das, aber okay.、Und、jetzt hat noch mal ein v o l l s c h a d alter. Ja, es ist voll heftig. aktischer donner nein er ist ausgewichen wie kann das wagen aber hier wurde kein d ultimate von g o t a n k s erst mit dem kringel einfangen und dann n a j r gut jetzt habe ich dich nein das hat so weit gereicht super los kamikaze attacke ja da war es so wenig erfahrungspunkte Nat dann von Unterschied. Und den Sinn s u p e r b o und s u p e r b o Und ja, haben wir etwas schlechtes Timing gerade erwischt. Unchained. その頃、海王神シのごはんは、潜在能力を限界以上に引き出す儀式を受け続けていた。そして、そのカタわラの悟空たちは、老ー王神の出した水晶玉によって、ゴテンクスの戦いを見守っていた。やべ じいちゃんのかようしんさくしてくれちみたちのフュージョンがパワーダウンしてしまったほ、ほんですかお父さんああれじゃ殺されるよし、じゃあいってええぞ5分くらい前から完成したるから<笑>か完成してるな、なんでもっと早くに教えてくれなかったんですかバカたり ピンチになってから行ったほうがドラマチックじゃろうが。え、いっぷんね、飲む。大変だ。だったら急がなきゃど。どうやったらその最強の戦士になれるんですか何、ね、お前よく、スーパーなんとかに変身するじゃろあの、要領じゃ。気合いを込めればいいスーパーサイヤ人の容量ですね。わ、ま、わかりました。 すすごいすごいですよお父さんほントさホンにすんげえやは早く地球へ取り返しのつかないことになってしまいます素晴らしい救世主を送るのは私に任せてくださいすまねえなごはんおら行きたくてももう無理なんだいたかったな近くで。 おめえがでトとゴヨーゴダネ。よメガノヨニクルマドラマジンブロップとイスクイーン。Hey! Gott, er sagt für jetzt gleich k <laughs> Nehme ich mal, an, müssen wir erst mal zum Majimbo hinfliegen, ne? Nehme ich jetzt mal an, so. j a n t a n n da so. h i b s a h a g a e n お父さんと同じ服にしてほしいんですぜひお父さんの道着で戦いたいうんなるほどお安い御用だず、えっと色は惑星ポポロにいる海の糞の色だったなって言うさっつけ一歩だぞ山吹色ですけど、うん アゲトウザイクハルガいウイカヨシンカなデイナのシンを願っておるぞガトウソタリノカヨシンサよニよヨシク。Damit wurde der stärkste nicht fusionierte Charakter geboren. Gut, dann würde ich aber sagen, ich bin der Part hier und ja, wir machen uns dann auf und besiegen m a n c h e b o im nächsten Part. Auch diesen Stufe 31 mit Putzig. Gut, ich bedanke mich dann alles zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen.、Und、dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.